ははいどうも皆さんこんこにちは監監督督ラボの監督です本日はですね一番くじではなくソフトクリーム回っていきたいと思います今回なんですけども絶対迷いたくないので地図を印刷してきましたですねこのソフトクリーム企画なんですけどもきっかけがですねこちらフリッパーのソフトクリームどうするんだったら動画に撮りたいなということで 今回、企画を考えました。で範囲がですね。スズの大通り徒歩で歩ける距離のソフトクリームを回っていきたいなと思っております。クーポンが付いているので、お得に食べていきたいなと思います。<音楽>では一件目、進みたいと思います。<音楽>すまんクーポンって使います。 ちょっとカップ、はい、ククーーールガーデンのソフトクリームです食べるところえぞころねれ溶けちゃうで食べます、うん。うん 食べたことないけど、トルコアイスみたいな なんかクーポンって使まろやか。 トッピングのヤギクッング。ッ、う、ン、んうん、やっぱコーン。クーポンで使いますか。はい。これ使いたい。あ、はい。こうコーンで。 が違う甘いうんなんか目が細かいそしてアイスクリームの量が多いですね絶対迷いたくないのでこんな感じで地図を